さすが韓国は風が冷たいですね。さすが韓国は風が冷たいですね。冷夏 10° 度まで下がる時もあります。冷夏 10° 度まで下がる時もあります。あら、小こ声こ死にます。あら、小声死にます。